ここすのどどどやっって、やってやっててまままだだだよよ見てーこっち見見お顔い、いいるたねみにあそれ方がじゃあ、変わります。<笑> どうも 目がかわいいいじょっと待、はいはいはい、ってた。え すはい<笑> めっちゃいいですけどあ<笑>ほんまやなやなっぱ前の方がいいあはいまだ。 ありがとうございます。<笑> いいなそのバネうわガラスが傷つく。